次第に存在感を強めていく法人七世その裏で未来を操る桜川立花とは一体次回虚構を紡ぐ者